林真也と申します。株式会社ネルという会社を運営しております。事業内容といたしましては、ウェブのサービスの企画運営などをしております。最近立ち上げたサービスといたしましては、アスリートとユーザーをマッチングするサイトを運営しております。 この場に、この場に何今、現状、会社は1人で運営しておりまして、新しいこうデベロッパーとかデザイナーとか、いろいろな人と知り合って、また新しいウェブのサービスなどを立ち上げたいと思っていて、そういうきっかけになればいいかなと思ってきました。 現在のワークスタイルを、あなたのワークスタイルをワークスタイルといいますと、えっとまあ、ほとんど、えっと、自宅とオフィスを同様にしていまして、えー、実際に、えっと、もう PC だけあれば、どこでも仕事をできるというような環境で仕事をしております。 理想のワークスタイルってうの、えっと特にオフィスが決まった場所にいなくてもよくてで、世界中どこにいても、えー、仕事ができるというようなことが理想のワークスタイルだと思ます。今のワークスタイルから理想のワークスタイルへのギャップみたいなものは何になるんですか えっと、今はまだそのリアルで実際に人と会ったりとかっていうことが必要になってくるので、まあ、世界中にいろいろな場所にいてもビジネスができるっていう環境ではないので、えー、そこが今一番でかいギャップかなと思っていま理想とするワークスタイルを手にするために何か必要なものってことですか 社会要素や で, ですかいや今のところは人的要素だと思いますね、えっと、私がいなくても、ある程度回っていけるビジネスモデルっていうのを構築できれば、私がどこかにいて、えー、実際に、まあ、インターネットなり、E メールなり、えー、スカイプなりで指示ができて、ビジネスが回せれば、それはあ実現できると思っています。とあま まだ全然ビジネスを始めたばっかりなので、えー、とりあえずまあビジネスを成功させて、その道の方に進めていけるというような形では動いてはあります。働き方に関しては、あの理想と知るロールモデルの人物、いらっしゃいますでしょうか、ね。いや実際にはそのロールモデル的なビジネス、えー、あ人物っていうのは、今すぐには思いつかないですね。